丸めくというまず丸めくに操作がありまして、これはランニングとか英語でッうランニングとかプラントというふうにありますけれども、これは若いものとは、シーズンの値 X を有限スケジュールの数で不動定をつくられていることを言いまして、で丸めく誤差というのは、その実数を交渉する丸めく際に生じる誤差ですね、ということを表します。でえーとその丸 一応先ほども出しましたけど、その絶対誤差と相対誤差というのはちょっと一応最低をして い, ていただいて、負、えー、の少数の丸め誤差に関しては、このバスフィションという値、えー、があります。でこれは、あの左の負の少数の丸め誤差の、えー、相対誤差の最大値を表しております。でここでも好式なんですけど、まあ、x は、あの、 それから X' というのはこれをですね、X を不動小数に丸めた値としまして、あとエクノミというのを非ゼロの不動小数の展開値の最小値、それからエクノマックスというのは非ゼロの不動小数の えー、不動小数に丸めた場合の相対誤差が最大の値、これをマシンプションと呼びます。ある意味、この値がですねそのあの、不動小数のルール、体系で、こうどのぐらいの精度で実数をキッチできるかということを表す指標になります。で、えー、のかっこいいは今回承諾しますけれども、実はこれ x の1と多くてですね、このマシンプションというのは、 で1プラスイプシロンがあの1に等しくないような、あのイプシロン、正のイプシロンを最適あもちろん、このイプシロンは不動小数の体系からですね。不動小数の体系の中で、えっ、ー、と1の隣にある、えー、数、いいですかね、不動小数になっていと。 それが IEEE754、えー、のとういうです。i、えー、と, というのはアメリカの電気通信学会の名前でして、名前聞いたことがあるかもしれませんけれども、単なる学会名だけではなくて、そのいろいろな電気的な通信、えー、や信号に関するキャブも、うん、制定されてい て, いて、その その企画にこうこの ITP という名前がついていますので、あのこういう IT 関係の、あ電気関係のことをやっているとあの名前を付け込まれます。で、その不動商数の企画としてですね、あの現在、そのこの ITP75 よっていう企画がありまして、これはあの多くの旧作品が採用されている、えー、不動商数の実用の教員企画となっております。で、と。 その格があの作られて以降です、ね、もう何回かあの会見が行われて現在使われている企画は2008年に制度化されたものです。この ITP754 の自体はその一般にその2進数と10進数に対してそのいくつかの制度別にあの複数の企画が作られております。でその中で、あの現代その まあ、その2種数値計算のやっているとの倍精度の浮動小数というあの言葉が近くあ出てき た, たりするんですけども、えー、とそこでの倍精度と呼ばれるのはこのアイドリック E754 と100の倍精度と呼ばれる企画となんです一応そのアイドリック E754 の倍精度の浮動小数というど の, のように 表現されるか、このこちらのですでこれは倍線、えー、と, と呼ばれるの64ビットを使ってです、ね、この運動小数を表現する規格になっておりますのでこの半分からには全部であの64個の半分はビット率が高いといます一番左側にあますスは S で書かれたことなんですけどこれは符号、まあ、3つ えっ、ー、と、いの十かい E の十っていうのがの、指数ビットと言われるところで、これは指数を表すだけのビットレスですね。これが11ビットとられています。で、最後に残った桁がですね、その多数を表すビット列なんですけれども。実、え、は、ー、あと先ほども、えー、と、正規化、不動小数の正規化いの時も見ましたように。この場合は、その不動小数の正規化として、えー、と整数部が一から一と。 いうふうに正規化するもともと整数部1に決まってるので、あのこの整数部の1だけはここに表れなくて、た小数部だけあの 52, ビットです、ね、52ビット分を置いてありまして、でこの小数部の52ビットに整数部の1を加えたあの53ビットは、この多数部を表すビットですとなっております。 でまああのー、これは特にあの式にはなさないので、隣、まあ、に細かく覚えなくても大丈夫ですけれども、一応こういう形で、あ の, かの表明としては、この下 の, このスライド、下の方のの式に従って、その実装を表明するということをお伝えしてもらってもらえればと思います。<笑>ここまでよろしいでしょうか。はい。えっ、ー、と、それから、とテキストにはですね、あのーえー、と自然数の表記としてあの、グレーコート、 というのもありますけれども、最初この授業ではと時間そのの都合で省略したいと思います。それから 2.1.4 は整数の表記としてマイナス2法という方法があの動画でれておりますけれども、<笑>ここもと時間そのの都合で省略したいと思いますが、一応グレーコードをっ整数表記、マイナス2法については、数学的にはちょっと興味深いところもありますので、今日 はい。ととうこで、今今回、回のまとめです。今回は、の数、それから不数のそして、あと実数の重点桁での近似と表彰 数, 数について紹介しました。 What?